下腹が気になる前ももがどうしても張ってしまうストレッチ頑張ってるのにそういった方におすすめなメニューを紹介しますポイントとしては下腹の腹筋を使う腰をストレッチこの2つが大切です前もも気になる方ストレッチする方多いと思いますがそれでは改善しないんです前ももが張らない体作りが大切ですそこにおすすめなのが下腹の腹筋メニューです それに加えてストレッチをやっていきますので今回の動画を毎日行っていくことで2週間もあれば体のラインが改善します動画を見ながらやっていきましょうはいまずは膝を抱えて腰を丸めてこのように動きます腹筋使いながら腰のストレッチをしますいきましょうスタート上がるときにしっかり下を向いてください あんまりねバッタンバッタンしないように腰を丸めて揺れるこれだけです腰痛い方もね小さく動いてくださいこれくらいでもいいですとにかく腰を伸ばしますはい OK です次は左右に足を抱えていきますスタート できれば上体を起こしたまま下腹を使いながら腰のストレッチをしていきます。首疲れる方は寝てください。腰に隙間ができないように動かしてください。しっかり膝を抱えて。はい、OK。 次はクランチの状態から膝をパカパカ動かします腰をしっかりつけます行きましょうスタートこれ楽だよって方は足もう少し前で動かしてください足はね離れてもいいです内ももをね上向ける感じでお腹引っ込めてないと腰が反れますのでしっかりお腹引っ込めて腰が離れないように 動かしてください。はい、オッケー。次は交互に足を上げていきます。スタート。これだけでも、腰が硬い人はね、痛いと思います。できれば膝曲がらないように、つま先も上げて。しっかり伸ばしてください。 足を下ろした時に腰が反れないようにね。腰をつけたまま足を下ろします。結構お腹に力入れないと腰が反れると思います。あ、は、れ、い、オッケー。次は両足です。スタート腰がね。浮いちゃう方はちょっとだけ膝曲げてもいいです。こういう感じで。 少しだけ膝曲げて腰反れないように脚上げるときはね脚の力じゃなくて下腹使って上げてくださいこういう感じですよし OK 今度は自転車を逆にこぐ感じで脚を動かしますスタート こういう感じね、膝ざ抱えたときに腰のストレッチ足を伸ばしたときに下腹の腹筋を使います楽だよって方は体を起こしてこのように動かしてください首疲れる方は寝てください少しですはい OK 今度は足を伸ばして上体を起こして足を下げる際に体を起こす。これの繰り返しです。行きましょう。スタート。足を下ろすと同時に体を起こす。辛い方はね、片方を曲げるといいです。こういう感じでできる方は両足。結構したマラがね、疲れてきましたよね。 しっかり腰を丸めて。よし。オッケー。ああだいぶ疲れてきた。はいここに一回ストレッチ含めましょう。膝抱えます。スタート。膝をね息を吐きながら膝抱えて腰を伸ばしてください。腰が硬い人はねお腹が疲れる前に腰が痛くなるんで。 できる方は体を起こして息吐きながら抱えます腰丸めて OK <笑>ーー、はい、足を伸ばしてパンパン叩きますこれでお腹全体を使いましょうスタートできる方は上体を起こして首疲れる方は寝て足伸ばして腰が浮いちゃう方は少し膝曲げて こういうい感じでねパンパンと巻く感じですこれで下腹とね股関節周りしっかり鍛えることができます楽だよって方はこういう感じこれでねしっかり腹筋の奥が使えますよーし OK ラストはこのままキープ膝を少し開くいきましょうスタートこれラストです 帰える足でキープするだけ下腹触ってみてください力入ってると思います辛い方はねちょっと膝曲げ目でもいいです楽ない方は足伸ばして結構遠くに持ってって膝開いてください腰が浮かないようにですね少しですよーしオッケー お疲れ様でした。下腹をしっかり使う腰のストレッチを行うこれ2つ同時に行うことで下腹ポッコリ前ももの張りが解消されていきます前ももをストレッチしてもなかなか張りが取れない反り腰が治らないそういった方は今回のメニューを毎日やってみてください頑張って最後までできたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください SNS もやってますんで説明欄から見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました